はい、じゃあそれではあの今日の授業を始めたいと思います。今日はちょっとあの風邪をひいておりますので、あのマスク等であの失礼いたします。で、えっと、まあ前回までで、微分の内容、顕微分に関する内容を一通り終えまして、でこれからその、まあ、重積分の方にあの入っていきたいと思います。で、えっと、今日はまずその、まあ、この教科書でいうと第5章なんですけれども、この第5章で、 扱う内容とですねそれからその重積分の定義ですねその重積分をどのように考えるかというところから説明をしていきたいと思います。 まず最初にそのこの章で扱う内容をですね、一通り説明しておきたいと思います。で、一応この章でですね、扱う扱う。 こうあの集合なんですけれどもまあと、まあ、一般には多変数の積分なんですがまあこの章では、えっと、主にその二変数関数のあのに絞って話を進めていきます。で、えっとまあ、いつも通りそのユークリット空間 R2 の, あの部分集合 D を考えるんですけれどもあの重積分を行う場合にはこの D をですねそのまず まあ、誘拐な集合として話を進めます。うん、でまああの 微, 積分微分あ微分って重積分の定義の中で他にもそのいくつか条件が出てくるんですけれども、まあ、誘拐でかつまあ しかるべき条件をを満たすす集合を対象に考えますそのしかるべき条件についてはこれからその重積分の定義の中でおよ い, おい説明していきます。でそれからその、XY、fxy ですね、fxy をこれを d 上で定義された実数値の関数とします。 このような設定に対して重積分どういう式で表せるかといいますと2変数の場合ですと まずあの積分記号ですねこのインテグラルの積分記号をあの2つ並べて f x y と書いてで、まあ、dxdy というふうに書きましてで積分インテグラルの下にですね d という記号を書いて、まあ、これは集合 d 上でこの関数 f x y を積分するという意味なんですけれども。 まあ、これを定義しまして、それからその定積分の実際の計算法を示すというのがこの章で扱う内容です。で 純、まあ、積分を定義しその実際の計算法を示すと言っていますようにその、まあ、定義できればあの計算定義できるのになんでわざわざ計算の話をするのかってい う, こう疑問を持つ人もいるかもしれませんけれどもま あ, あの得てしてあの数学ではよくあるんですけれどもこの重積分の場合もそうなんですがあるものの定義っていうのは割とこう抽象的にこうあの行われる場合があります。 重、まあ、積分においてもその割とそういう抽象的な定義であのこれこれを、まあ、この関数 fxy の、まあ、集合 d での重積分とするというふうに言うんですけれどもでその定義通りですねその計算できるかというと必ずしもそうではない場合が数学においてはよくあります。ですのでその定義の範囲をですね範囲に定義の定義のルールを満たす範囲で 実際にこうやれば重積分が計算できますという方法を別途作る必要がありますので一応そこでこうそういう意味でこの定義というのと計算法というのが別々に別々ていうかべこにまた存在しているということに注意しておいてください。でその道筋なんですけれども。 一応これからそのまあ数字をつけてその1番目にこれ2番目にこれ3番目にこれ4番目にこれをやりますっていう話をえとしますがまあ一番最初にえと扱う内容がまあ重積分の定義です。 その重積分の定義なんですがと、まあ、一般にはあのここで扱うその D という集合はこうあの R2 上の誘拐な集合を考えますのでその、まあ、例えばこうい う, こう平曲点で囲まれた領域とかですねその あ, のありうるんですけれども、まあ、いきなりこういうことを始めようとするのは結構その難しい。あの あの一般的すすぎて難しい面がありますで一方でと皆さんがその春学期に習いました1変数 の, あの、まあ、定積分ですね定積分っていうとあの普通は閉区間でこう積分するのでこうあまりこの積分の範囲っていうのを考える必要がなかったわけですね。 で二変数になるとまあこういうぐにゃぐにゃしたいわゆるぐにゃぐにゃしたような集合上での積分なんかをそのどうやって考えるんだろうって最初からそういうそういうい一般的なことを考えるのはちょっと難しいので最初は、えー、こういう区形ですね。あのまあ言ってみるとあのこれはその一変数におけるその平位区間をこう。 縦と横と二次元に拡張したものと捉えることができましてで R2 ではこういうものも閉区間と呼ぶんですけれどもこういったより単純な領域での定積分重積 分, 分からまず考えていきます。ということでまず最初にこの重積分を定義する上では。 1変数の場合と同じく、その誘拐閉区間上で、こう、まず成績分を考えましょうということをします。ただし、ここで言っている誘拐閉区間というのは、R2 においてはその直径を表します。X 方向と Y 方向に誘拐な閉区間の範囲で囲まれる図形という意味ですね。そうしますと、 うんまあ、こんな感じ、こんな、こう、XYZ の平面に何か、こう、関数があったときに、XY 平面上の、こういう誘拐閉域感を考えるわけです。仮にこれをと こう名前をつけましてでまあこの上での積分を考えるということになりますのでまあこんな形になりますたね。 そうすると直感的には一変数関数の場合にはその図形の面積を考えていたというアイデア の, その拡張で二変数関数の場合にはこのような黄色い部分で表せる立体の体積を求めるというような問題になるわけです。でまず最初にこの有関閉域環状でのその重積分を定義しましてその後に 今度はその一般の誘拐の集合上でこの重積分を考えます。 まあ、この図はかなりこう直感的であまり厳密にないかもしれませんけれどもまあ一応今度は今度は次の例ではですねまあこのような誘拐平集合 D というのを考えましてでこの上でこの X 平面上 ね、Rxy 平面上の閉の集合、愉快な集合 d というのを考えて、まあ、これとこの、まあ、fxy の間でこう区切られるような、このような立体の体積を、まあ、あと計算することを意味するのが、まあ、この重積分になります。 以上がそのまず重積分の定義をするこうあのステップですで、えー。で、まず重積分の定義をしたちに、その次にその重積分の実際の計算方法としまして、その類似積分というのをやります。えー、とこちらが、 まあ、この累積分というのが重積分の実際の計算法として使われることになります。でその次にきますのが重積分の変数変換です。 とまあ、これは多分皆さんその、えっと、物理などの練習でもうすでにあの扱っている人もいるかと思いますけれども、まあ、例えばその、まあ、直行座標形とですねそこから極の重積分をその極座標形の重積分に変数変換することでそのあの計算があの、まあ、大幅にこう楽になったりする場合も あったりししますしあとはその問題に対する見通しが良くなったりする場合もありますのでその重積分の変数変換に関する一般論について話をしたいと思います。でその次に4番目としてくるのが抗議積分です。 この積分についてはあの一変数関数の時にもあの、まあ、皆さん勉強したと思いますけれどもこの、まあ、1年生の微積分で扱う積分っていうのはあの、まあ、通学ではリーマン積分と呼ばれるものなんですがでこの積分はも、えっともとはその誘拐な閉区間上でその定義されて もしくは誘拐の平集合上で定義されているものですからもともとの積分の枠組みでは、うん、と例えば一変数の場合ですとあの負の無限大から正の無限大までこう実数全体で積分するとかそういったことはもともとは定義できないことになっています。でしかしながら、うん、とそれをですねあのま あ, あの人類は想像力豊かですので。 で有限区間での積分をですねあるえ例えばそうですねうんと実数のある A から B まで積分するっていうその積分した値をまあ A と B の変数を使って表すと<笑>。でそれでその上でその A と B をですねともにあの例えば A を負の無限大に飛ばして B を正の無限大に飛ばす。 ということでもしそれが収束したらばそれをその負の無限大から正の無限大までの積分にしようというふうなアイデアでその積分の区間をですねその無限大に拡張したというのがまあ抗議積分のアイデアなんですね。で重積分においても同じようなアイデアでその抗議積分というのが定義できる定義できる場合は定義するというのがこの4番目の内容です。 あと、そうですね、教科書の方には、えー、っと一応、その後に曲面とか曲面積の話題も載っているんですが、一応、この残りの授業時間でいけるかどうかは、ちょっと定かではありませんので、まあ、そちらの方は、もし時間があれば、触れるということにして、まあ、これからの話を始めたいと思います。 ここまでよろしいですか。<音声>すみません、これ三三番ですよね。<笑>じゃ次次が黒板の四ですね。失礼しました。で、えー、とまず最初にその。 では重積分の定義その1ということでその誘拐閉域間における積分の話から始めていきたいと思います。 これからしばらくの話なんですが割とその何でしょうね抽象的な話が多いかと思いますで数学 の, そのアイデアを述べる際にはだいたいこんな感じでこんな感じでこういうことをしますということを言い方はするんですけれども一応 その最初の重積、まあ、分をどうやるかということをあのきちっと書こうとしますとそどうしてもそのいろんな記号が出てきてですねであの、まあ、かなり見る人によっては面倒かもしれませんが、えっとまあ、なるべくそのあの、まあ、アイディアのですねそれからストーリーをある 強調してこうそこはつかめるように、まあ、それがた楽しいかどうかはどう楽しいと思うかどうかはまあ皆さんに委ねますけれどもでそういうあのストーリーはあのこう分かるようなるべく分かるように説明したいと思いますので、えー、あのそういう意味ではあの記述はちょっと面倒かもしれませんが是非どうかお付き合いください。 ちなみにこれからここの話は教科書で言いますとセクションの 5.1 から 5.2 に載っている話ですのでまあ必要に応じて教科書の方を参照してくださいっていうんですけれどもまあなんか正直言って多分あんまり読む気がしないんじゃないかと思いますね今日の教科書の方はよっぽど数学が好きか あるいはこう理解する必要に迫られているとかですねあの明日セミナーでしゃべるから絶対やんなきゃないとか言うんでなければこうなかなかこう軽減したくなるようなこう文章がいっぱい書いているかと思いますのでまあ、えー、と今日はその辺のですねこうあのいくつかかいつまんで基本的な部分を、まあ、黒板に書きながらいきたいと思いますので是非、えー、フォローしていただければというふうに思います。で えー、とまずその、うんと、誘拐閉区間で積分しますっていうので、その誘拐閉区間を、うんまあ、与えるところから始めましょう。うん、とまあ、愛としまして、うん、まあ、これからはこういう書き方をするんですけれども、うんと、A, A と閉区間 AB× 閉区間 CD と書いて、でま あ, あの、いきなり書くと面食らう人もあのいるかと思いますので、 これはどういう意味かというと、XY は R2 の点で、X 座標が閉区間 AB の範囲を動きますよと。それから、Y 座標が閉区間 CD の範囲を動きますよと。こ, こ ちなみにこの書き方でその、これはどういう集合を意味しているかっていうのはいまいちピンとこない人ってどのならいいますかはい。遠慮しなくていいです、はい。はい。じゃあ、いいですよ。はい。じゃあ、えっ、ー、と、これをですね、図に書きます、えー。図に書くと、えっ、ー、と、どういうことを言ってるかっていうと、えっ、ー、と、まず X は、あ、そっか、一応ですね、これ、A と B の大小関係は、えっ、ー、と、A よりも B が大きく、あ、 等しいか大きくて C よりも D が等しいか大きいというふうにしましょう。で、まず X は A、A と B をこう取ります。それから、Y の範囲としては C と D を取ります。で、こう、Y の方は D と C をそれぞれ通って、X 軸に平行な直線を書きまして、それから、え X、軸の方、X の範囲の方は A と B を通って、それぞれ Y 軸に平行な直線を書きます。そうすると、この XY っていう点はですね、その X の範囲が A から B の中のどっかにあって、Y が C から D の範囲のどっかにあ、中にあるということなんで、そういう点をこういっぱい取ってきますと、実はこの黄色い複形に、 条件になることがお分かりでしょうかね、あのそ う, そういう意味のことをですねその、えーとまあ、この集合の式で定義するとこういう形で書くことになりますので、えーまあ、あとまあ地球の皆さんにはなかなか難しいかもしれませんけれども一応あの数学をまあやろうという時には、えーとまあ、こ, うこのような書き方で、まあ、このような図がこう 想像できるようになると割と理解はしやすくなるんじゃないかと思います。で、でまあ区形としてはそのこういうの x の範囲が a から b で y の範囲が c から d の, あの長方形を考えますということで、であと、f の xy えとしましては、愛情。 定義されていていそれから、えーとまあ、もう一つ大事な定義はその fxi はこの i で誘拐であるということですね。で、えー、と誘拐の意味は皆さん大丈夫ですかね。うんとちょっといやあの誘拐の定義意味忘れたなという人はどう思いますか ははい、はいいですよ、はいえー、と誘拐というのは、えーとそうですね、ある有限の値を超えないという意味ですね、えーと。例えばこの i の範囲でこの fxy というのの値を取ってみたら例えば10を超えませんとか100を超えませんとかそういう有限のある値を超えませんという意味です。ですので、えー、と言い換えてみますとその少なくともこの i の範囲ではこの fxy の, あの値というのは全て 有限ですとあの無限大に発散したりすることは無限大とかあるいは、えー、と正の無限大とか負の無限大に発散するようなことはありませんということを言っています。こうやって で, いいですかこういう<笑><笑>、はいでまあ fx は、えー、とこの i の上で有拐とします。<笑> でと次にですね、その一応、この重積分も1変数の関数の積分と同じようなこう経過をたどって定義をするんですが、1変数のときの関数の積分をこう思い出してみますと、 例えば、y=fx という関数があったときに、これを x が a から b の範囲で積分しなさいっていったときに、こ, この区間をですねどうしたかっていうと、こんなふうに細い短冊状に分けまして、そこで の, そ の, このグラフの高さですね。 グラフの高さに応じてこの短冊の長さを決めてでその短冊の面積をこう加えていくという形でそ の, あの一変数関数の時には定積分を定義しておりました。で重積分の場合には同じようなことをするんですが今度は、えー、とこの i をですねこう細かい範囲に区切って、えー、今度は短冊ではなくってこう何て言うんでしょう うんと直方体っていうんですかそういう細長い立体、えー、例えばなんかレゴのようなブロックをこう細いやつをビューと上つつあの積み重ねたようなそういう立体のこう寄せ集めとしてこうあの積分を提起してますのでこのアイを「愛」をまずこの「愛」ってあの4枚目の黒板の黄色い 長方形の I ですね。あれを細かく分割します。で、この I をですね。 まあ、愛の分割といってもいろいろな分割を考えることができるかと思うんですがまあとりあえずはあの一番単純なアイデアでこう小さな長方形ですねのに分割しましょうということを考えます。 もともと i はこのような範囲の長方形でありましたけれどもまずその、A、x 方向の分割ですね結局この分割はそうですねこの長方形 i にこう縦と横にもう少し 正しい言葉厳密な言葉で言うと Y 軸に平行なあの直線に沿ってあともう一つは X 軸に平行な直線に沿って分割をさっささっさと切り込み入れているわけですね。でその切り込みのやり方なんですけれどもうんとまず X 方向には何個に分けるんだろう N 個に分けるんですね。X 方向にには N 個に分けます でその切り込みを入れる場所をですね、まず A を x0 としまして、次の切り込みの入れる場所 x1、その次は x2、というふうに、こう、x3、x4、x5 って切り込みを入れる x 座標を順々に決めていきまして、でそして最後、うんと、この B の一つ手前の切り込みを x の n-1 として、最後、それで B の座標が x の n になるように。 切り込みを入れますですので、まず A の切れ込みとして、X, X 方向の切り込みとして、まあ、A はを XL としますと。で、まあ、X1、X2 ときて、まあ、最後、えー、B があ、Xn が B になるような切り込みを入れます。で、今度、あの同じように、この Y にも、 こういくつか切れ込みを入れるんですけれども、y の方は、えー、とまずこの c ですね、この c のっころを y0 と置きまして、で、えっ、ー、と、全部で、えー、と y 方向には m 個の切れ込みを入れます。ですので、y0 の次は y1、y1 の次は y2、点々点々ときて、d の1個手前の切れ込みは y の m-1 として、最後、d の座標が y の m。 になるそうする と,、えー、と C を Y0 と置いて Y1Y2 と Y 方向の切れ込みを入れていって最後 Y の M-1 という切れ込みを入れてで、えー、と D の座標が Y の M になるように切れ込みを入れます。まあ、こういう形でこう X 方向と Y 方向にですねこの長方形 I に。 切れ込みをこう言えるわけですねでそうする と, と合計であのこの切れ込みをバッと入れていったにこの長方形 i というのは一体何個の小さな長方形に分割されるでしょうか 皆さん分かりますかねえっ、ー、と x 方向に n 個, n 個の切れ込みあ n 個 n 個の区間ができますそれから y 方向に m 個の区間ができますそうすると合計ここにで切り込みあのできる小さい長方形は何個でしょうかっていう問題なんですけども分かった人 はい、じゃあちょっと教えてもらっていいですか。mn、そうですね、はい、正解です、mn 項ですね、はい。これで、えー、mn 項の小さい長方形に分割できます。えー、とそれであの、一応、この mn 項の小さい長方形にあの、今後のいろんな計算のことを考えて、あの番号を振っておきます。 えー、だんだんここからが、こういう話をするやつとこう、だんだん、ねこうね、あの眠気を誘うといいますかです、ねこう、リラックスししてしまうのはやむを得ないと思いますけれども、一応頑張って説明しますと、えー、と例えば、ここですねあの、ここの小さい長方形に名前を付けたいと言ったときに、どうやって名前を付けるかっていうと、この切れ込みの順番を使って名前を付けましょう。 えー、とここがですね、今、えー、x の i マイナス1と x の i の間のこう区間としましょう。でそれから、y 方向にの切れ込みの順番としては、えー、とこの下の部分が y の j マイナス1で、その1個上の切れ込みが Y、の J とそういう区間で切れ込みを入れた区間としましょう。で、でこの時のこの黄色い切れ込みのことを、えー、l ラ r g e i の ij というふうに置きます。で、もう一回書きますと、えー、l ラ r g e i の ij という小さな長方形は、この x の区間は、 x -1 と xi との間を取りますそれから y の区間は y の j-1 と y の j の区間を取りますと。で、えー、っと、これであとはその I, i がですね、えー、っと、1からか、1から n まで取ると、こう、x の方はこう、 左から右に順番に動くわけですね。それから、えー、と y の方は、えー、と1からあごめんなさい j ごめんなさい j ですね j、えー。j の方は1から m まで取ると、えー、この縦の方向にはあのまあ下から上に向かってこう区間がドルドと動くわけですね。ですので、えー、と実際にその こ の, 切れこの小さい長方形の番号埋まっている番号を書いていきますと一番左下が i の00でその隣が i の, ごめんなさい I の11でその隣が i の21点々ときて一番下の行の一番右側が i の n1 ですか。 というふういいになっていきます、ね、で、i の11の上は i の21と。まあ、こうした並べ方を見ていると、その行列 の, あの何行何列のインデックスがどうも反対な気がしますけれども、まあ、とりあえずそれはあまり気にせずに、まあ、こういうふうに名前を付けると。で、最後右上が i の nm となるように、こう全部の長方形に名前を付けます。で こういった形で、もともと与えられた閉区間 i を分割することを i の分割と言います。あ、なんか読んでその通りなんですけど<笑> i の分割と言います。i の分割と言いまして、と書き方としては、このデルタという記号を使います。デルタという記号を使って、 で中括弧で i の ij というのを囲んで i が1から n とそれから j が1から m というふうに書きます。でまあ、これを持ってあの今紹介しましたこの誘拐閉域間 i の分割というふうに表します。<笑> ここまで、いいですかいや結構骨ですね、あの、多分理解する皆さんも大変だと思うんだけども、説明する方も結構、これはなかなか気合を入れないと大変だなと。はい で、えー、とまずこの i の分割あ、それから i の分割に対してですね、このデルタの絶対値という記号を一つ定義しておきます。で、これは、えー、とこの分割をしたときのですね、その各小さい長方形の 対今この愛の分割というのは押した時にですね 今の定義だと小さい長方形が合計何個できるかってさっきもやりましたように mn 個できますのでその mn 個の対角線の長さを全部測りますでその長さの対角線の長さの最大値を今書いたようなデルタの絶対値というような記号で表しますですのでこれの定義っていうのが 一応数式でちゃんと書くことができてえとこれはあのまずそのあるこの長方形えとブラジアイの ij の対角線の長さをこう書いていきますとどうなるかっていう と, えと長方形の対角線の長さっていうのはえと皆さん中学の頃にこうあのピタゴラスの三平方の定理でやったように あの こ, のこれ、長方形ですから、xi-x の、x の, x のまあ辺の長さですね。そうか。一応書きましょうか。今考えている i の ij という長方形は、座標が x の i と x の i マイナス1、それから y の j マイナス1と y の j ということですから。 対角線の長さはこの黄色い直線の長さなんでそうするとこの底辺の長さの2乗プラスこの縦の辺の長さの2乗の平方根ってことになりますねこれがこの IJ 番目の長方形の対角線の長さですのでそれを ここ全部集めてきて、その最大値を取るないと。ですので、まあ、i は1から n まで取って、j は1から m まで取った、まあ、その mn 個の対角線の中での最大値をこのデルタとしますということです。 ここま で, でいいでしょうか。<音声>で、えーと、じゃあまずその、えー、と積分をする有解性区間 I を分割しましたと。 で次にじゃ実際にその積分にもう少し近づくためにえと今度はその過剰和と不足和というえと2つのえと概念を導入します。で えー、とまず、これをやるためにえと今ちょうどやりましたこの i の分割ですね。i の分割をまず考えるということにしましょ う, う。i が1から n で、j が1から n ですね。まあ まあ、こ, うこういう記号を示されたらえと一応まず皆さんそれぞれ頭に思い浮かべてほしいのはまあこの Xi 平面上にこうなんか有解閉ま間もしくは長方形 i というのを考えてそれをうんとまあ X 方向に M 個を切ると Y 方向にこう N 個を切るとそういう状況を考えてください。で今度はうんと それに対して、今度はそれぞれのこの小さい長方形からその1個小さい長方形を取り出していきます。うんまあ、こんなふうに、ね、こう、例えば。 大きな長方形 i というのがあったときに、まあ、その中から小さな長方形 i の small I ij というのを取ってきます。で、まあ、ここでうん、まあ、関数 fxy、z イコール fxy というのがを考えまして、まあ、今、もちろんこの 今はそのこの z イコール xy をこの i の範囲で積分したいなというふうに思うわけですね。で、えー、とそうですね、直感的にそのどういうふうに皆さんに想像してもらえばいいのか、あの一応僕も考えたんですけれども、仮にですね、あの皆さん、あの豆腐がありますよね、豆腐。なので、普通、あのお店で買う豆腐はだいたい直方体なんですね。 まあ、お店豆腐を買うときに豆腐は直方体なんで考えることは普段ないと思いますけれども一応ちゃんと数学的に考えると、まあ、大体直方体の場合が多い他の場合もありますで今回はもう少し想像たくましくしてあのちょそのお豆腐ですねあの底面は長方形なんだけれども上の面をあの関数 fx に合わせてこう型を取って作ったと思ってください<笑> こ, こ, <笑>でこここういうよ う, うな関数 fxy で表せるその 局面をこう上の辺に持でそれをこう切るわけですよ。あの先ほどの i の ij という分割を考えます。x 方向に n を切って y 方向に n を切ると。でその中でその中のこの i 番目 j 番目のこの1個の豆腐のこう細切れをこう取り出すと。 ああちなみに、一応です、ね、あの皆さん、あの味噌汁を作るときにはこう横、Z 方向にも、横方向にも切ったりすると思うんですけども、今回は横方向には切らないでくださいね。縦方向にだけ切るという状況を考えましょう。でそれでこう、まずこの i の ij でこう、そうですね、長いですね、考えます。でそうすると、えー、とちょっと拡大しますとね、例えば、 えー、そうですね、状況によるんですが、あのー、あのこの fxy の値のあたりをちょっと拡大したんですけれども、こんなふうに、えー、と上の面がですね、えーと、定数関数でなければ、なだらかな、えーとまあ、山、もしくはその平面みたいなものになっているというふうに思えますよね。そうすると、えー、実はこの えーまあ、i の ij という小さな長方形の中でこの関数の値のあまあと豆腐の高さのです、ね、こう最大値と最小値があの出てくると思える と, 思えると思います。それ想像できますかね、うんとまあ、一般にはこ う, こ, のこうやって取り出した時の豆腐の、えー、とてっぺんっていうのは平らとは限らないので高いところと低いところがあると。 でその高いところを、えっ、ー、と、large m の ij と書きます。ラージ g e m の ij。で、これは、えー、まあ、数学的に一般に書くと、これ上、上限っていうあたりなんですが、まあ、あの最大値と思っていいです。あの、多くの場合。 で、まあ、低いところ、低いところを、small、えー、m ij というふうに書きます。で、まあ、これは、えっ、ー、と、厳密に書くと、まあ、加減という言い方をしますけれども、まあ、えっ、ー、と、大体の意味においては、まあ、最小値と思っていただいていいです。で、こんなふうに、こう、取れるわけですね。で、えっ、ー、と、一応、あの、もう一回、その m の、ラージ g e ij と small m ij っていうのを、 あのきちんと定義を書きます と,、えーとスープ、スープとかよく言いますけどね、あのこの記号ね、えー、とスプリーマムの略でスープと呼ぶ場合もありますが、えー、とこれ、X、XO、はい、じゃあ、えーと、この記号をちゃんとあの書くところはあの、じゃあ、一回休憩をして、で次の、 時間にに入ってししましょう、えー、と一応ですね、あのー、今の豆腐のモデルをちょっともうしばらくの間記憶の中に留めておいてください。何かここまで質問ありますかじゃなければあの一旦休憩にします。